前回のインタビュー付きドライブの末、チェックイン予定時間より少し早めに到着しました、総運橋温泉です。ルミナースタジオの動画で遠方の温泉といえばやっぱりホテルレポ今回もやりますよ。過去3回の総運橋遠征では温泉街を奥にある徴用亭で泊まりましたが、今回は違う場所を選んでいました。もうマジで値段としてつないようで選びました。どんなホテルなのか舐め回すようにチェックしますよ。 佐々木川門別自動車道上川総雲峡インターからおよそ2 2キロ国道39号をまっすぐ進んだ先にあるのが総雲峡温泉その入り口にあるホテル群の中の一つがこちら総雲峡観光ホテル2つの間で構成されるダイレクトの名前のホテルですどうやらロビーはなんと5階にあるようですなかなか変則的な施設構造みたいですね 入り口左側は3階フロント側は5階という謎階層建物の構造的な理由ってことなんでしょうかねフロントには毎度の売店とラウンジが用意されています缶の規模にしては十分な大きさが確保できているんじゃないかと自販機コーナーですねじゃあいつものプライスチェック自販機の値段を見ればだいたいホテルがどの層をメインターゲットにしているか推測できるはず なるほどいわゆるホテル盛りされてますね下の階へ降りるとレストランと宴会場がありますこちらは今晩行くことになるでしょう名前は「からアイヌ語で女児史を意味するものですねレストラン隣の階段を降りると大浴場があります何やらここは別館のポジションみたいです詳しくはこの後入りに行くので一旦置いておきましょう 本館の1階には宴会場が用意されています。そしてここが先ほどチェックイン前に入ってきた入り口です寒い寒すぎてサムポーターブリッジェスになったわねダイハードマンだ駐車場はしっかり充電設備も揃っています EV でやってくる人は安心のサービスですダイハードマンだ しっかりリノベーションも重ねているようで古い部分と新しい部分が入り混じっている印象のホテルですということでお次は部屋を見ていきましょう今回の部屋は和室ダブルベッドルーム狭く見えますが一人であれば十分な広さです 和室によくある窓際のアレへのアクセスも優秀ここにマックを置いて滞在中にいろいろな仕事をするわけですねそして何より化粧室はトイレバスルームが分離していますこれはかなり高得点大体のホテルや旅館はこれが全部一体になっていますからね部屋の快適性はなかなかでしょううーん OK さらに部屋の過湿空気清浄機はシャープ製プラズマクラスターで攻めています さあそんな今回の一人新年会装備は軽装で挑むので部屋取りもこの DJI オゾモアクションを使います屋外の収録もこれのフィールドレッスンを兼ねたものになるでしょうお値段のによろしい部屋でフリーに過ごす1人新年会ではここで総運橋観光ホテルの温泉へ行ってみましょう何やらあれですよあまり見かけない混浴の大浴場もあるらしいとか。 大浴浴場は温度別に浴槽が分分かれているののものと同じ分類です確か前回の総運休で宿泊したところは塩化物船だったので違う宣言から引っ張っているのでしょうそしてこのホテル最大の特徴は混浴露天風呂があることそのため規模もかなり大きく広々としていますではこれでちょうどいい時間になってきましたそろそろ飯とロが近づいてきたんじゃないですかね 毎度ホテルを予約するときは二職プランを選ぶんですよねやっぱり動画のネタにもなりますしでは早速会場へ行っちゃいましょう てことで今回もビュッフェのディナーでございます品数はまあ値段相応ってところですが十分でしょう刺身は切り落としっぽかったので白米の上に乗せて海鮮丼にしてしまいましたこれやろうおっカニですよカニ安めのプランでカニがあるのはポイント大きいですね この海鮮丼のアイデアは大体が知床半島のホテルで得たものあれは今でも忘れませんよ他にも定山渓で宿泊したホテルでもこの盛り方を提案していたので皆様もぜひお試しをただ問題がカニをカニ心の食い方が下手なだけかもしれないけど細やししてんなただこのホテルの価格帯でカニにありつけるならまあありでしょう集客のための努力が感じられます 冬のホテルの定番なのかはわかりませんが鍋も用意されていますちなみにこれはしらたきではなくマロニーちゃんですなぜしらたきじゃなくマロニーなのかは謎ですってことでディナータイムはこれにて終了今回は2泊コースなので1泊目はほどほどにしておきましょうねここで頑張りすぎると2泊目がつまらなくなりますし何事は8分目っていうのが大事なわけよ 新年会とはいえ別に一人で酒を飲むわけではなく仕事をするんですがねあれです先日収録した業務案件があるのでその編集と新キャラ企画の地盤がめですとりあえず明日の予定はルミナスダイアリーの収録ですがその前に総運協の温泉街をぶらついてみます6年前に行った時は直接氷ッ祭りへ向かったのでこんなに余裕を持って探索はしてなかったんですよねじゃ この後は深夜の温泉タイムが待ってるので、それまでスイッチ見ながら仕事します。はい。